何やるか知ってるんだって。い知らないでいいよね。いや言わ な, ないそれでは行きましょう。皆様、最後の最後、一緒に、えー、このトラウマの止まった速さ、前バンテリーを締めくくりたいと思います。レゲエと決まり、レゲエ決りましたね。次くよ行きま最後まで見てくださったお客様、そして10ポイントして動いてくださった皆様の目にも思いっきり踊りましょう。レイ。 よろしくお願いしま す, しします最初はぶっちゃけているです構え、バッティンカルだお決まり行くよ